はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、今、こちら、後ろで編集をしております。相模原にございます。メンデル相模原店さんにお邪魔いたしました。で、 今回はね、以前からもね、お世話になっている、高田の場にございます、デブちゃんさんのえオーナーさんでございます、カイさんと一緒にね、こちらのメンデルさんでラーメンを食べてまいりました。今日の撮影に関しては、営業時間中でしたので、あまり喋らずに、もう黙々とね、食べておりますので、味等の説明については、えー、久しぶりに、アテレコで、ちょこちょこと、入れていこうと思っておりますので、そちらもね、合わせて楽しんでいただければと思います。それでは、本編の方へどうぞ。 いただきます。い<笑>ということで、まずはね、こちら1杯目、小ラーメン豚からいただきますが、もうね、具材がいっぱいすぎて、スープも麺もすくえない状態となっておりますので、ひとまずね、上に乗っかっているこちらのチャーシューからいただきます。 プリプリの脂身と旨味の強い赤身これ最高にうまいチャーシューで何枚でもいけちゃうタイプですね このスープがね、まためちゃめちゃ好みなんですよ。キリッとした醤油感が残っていて、甘みはかなり抑えめでございます。二郎系のスープって、甘みが強いものが多くて、一口目からね、インパクトはすごく強くて、中毒性はあるんですけれども、最後の方はね、重たくなってしまうスープが多い中で、こちらのスープは甘みがね、抑えられているので、うまみを感じながらも、最後まで飽きずに飲み干したくなるような、うまいスープに仕上がっております。 こちらメンデルさんの極太麺は自家製麺なんですけどまたこれがうまいんですよ外側のもちもち食感と中心のごわっとした強い食感この2種類の異なった食感も噛んでるとすごく楽しいですし何よりも麺の香りがめちゃめちゃ強いんですよ醤油の香りが強いスープにも一切火を取らずに小麦の香りがね噛むたびにブワッと押し寄せてくるこの感覚はねたまらないですね 으음 これハマりますねいや最初あの卓上にホワイトペッパー置いてあったんでんって思ったんですけど確かに食べてみるとこの醤油のぐっとしたこの切れがあるんで絶対ホワイトペッパー合いますねでも僕はあの試す間もなく終わってしまいました<笑>最初ホワイトペッパーが卓上にあるのを見た時に二郎系で意外だなと思ったんですけれども 食べたたたら納得いししましたやっぱりね醤油感が強くて肉感もしっかりあるのでこのホワイトペッパーがね絶対合うと思うんですよただ僕の場合はねこのラーメン好みすぎて夢中で食べてもうね気づいた時にはなかったんですよなので皆さんはね是非メンデルさんいた時にはこのホワイトペッパーも試してみてくださいレレア 2杯目にいただくのがこちらの特製つけ麺でございますつけ麺の一口目はもちろんいつも通り麺からいただこうと思いますが見てくださいこの麺本当に魅力的なんですよね<笑> またこの麺の茹で加減が絶妙でラーメンに比べるとおそらく茹で時間はかなり長めにはとってあるんですけれども締めている分外側はねもちもち度が増しているんですが中心のコシはもちろん強くラーメンと比べても表面の溶け具合がさらに上なので締めた麺なのにもかかわらずラーメンにも負けないぐらい小麦の香りをしっかりと感じますあスープうまっ こんなもんじです ベースはラーメンと同じ醤油系なんですけれどもそこに辛みと酸味が加わっておりましてこれがね思ってる以上に重くないんですよつけ麺なんでねラーメンに比べると塩分は高いはずなんですけれどもなんかねそのまんまでも飲みたくなっちゃうようなしょっぱめなんだけどさっぱりしていてどこかね懐かしくて飲みたくなってしまうようなつけ汁に仕上がっておりましてまたこの麺の甘みと合わさるとねこううまみが爆発するんですよね これがねマジでうまいっす。 うん ということで本日ラストの3杯目はこちらの限定ラックサでございますこれがねマジで秀逸すぎるメニューでした一口目はトッピングの鶏肉からいただいたんですがこの鶏肉がねもうジューシーで柔らかいんですよ低温調理で作られたこちらのチャーシューはチーズにも似た風味でほんのり発酵した乳製品のような感じの香りがして 鶏肉のね、臭みが全くないんですよ。もったりしてるんだけどどこかさっぱりしている味わいになっていてこれがね何枚でもいけちゃうんですよねうわ 2回目に行ってこのスープやばいですココナッツミルクの香りが効いたかなりね濃厚なスープに仕上がってるんですがレッドカレーとかマッサマンカレーとかに近いような濃厚なんだけど飽きが来ずにまた次にまた次に行って癖になるような味わいになってましてただこちらのスープの真骨頂はまだまだこっから先でございました 麺をかけ上げると下に沈んでいた醤油のタレがね上に上がってくるんですけどそうすると一 に風味は変わるんですよさっきまでは完全にシンガポール異国の風味だったんですけどラーメン感が爆上がりもう日本のラーメンになりましたこの食べてる最中も味が変化していく感じがもう本当にね食べていて楽しかったです限定のメニューなので皆さんにねこう食べてくれとは言いにくいんですけれどももしねこれが販売した際に行けるってなった時はね絶対に食べてほしい一杯ですね 何<音声> うん、ということで本日の動画は相模原にございますこちらメンデル相模原店さんにお邪魔してきまして通常メニューのラーメンとつけ麺そして限定メニューのラクサの3枚をいただいてまいりましたこちらのメンデル相模原店さんもずっとね行きたいなと思ったんですけれどもなかなか行ける機会がなくて 今回、デブちゃんさんのね、オーナーさんでございます、カイさんにお声掛けをいただいて、行、えー、けることができたんですけれども、まあ、美味しかった。本当に美味しかった。いわゆる、二郎系というね、僕なんかも慣れ親しんだこの甘みがあったりとか、しょっぱみがあったりとか、いろんな特徴があるとは思うんですけれども、こちら、メンデルさんのメニューはね、また新たな二郎系の良さを発見できる、そんな素晴らしいメニューでございました。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 うわうまかった。